この中の中、金銭的理由で生理用品を買うのに苦労したことがある若者が増えています。あなたの手で生理の貧困を生理の安心に変えよう。私たちも応援します。